はいどうもこんにちはすっちゃんです何何何おおえっ、ー、とですね本日ディボーションっていうゲームやっていきますおおちょっとちょっと怖いああ何えディボーションディボーションっていうのが意味が、まあ、捧げるとか、まあ、そういう意味ですねディボート我の心臓を捧げるみたいなまあ捧げる系の イメージそういう、そういった意味なんですけど、多分これ台湾のホラーゲームかなホラーなのかなホラーだよね、まあなんかノイズとか入ってたし、ホラーですよね。で、まあちょっと僕も初見プレイなんで、まあ、どんな感じなのかちょっとよくわかんないんですけど、まあやっていきましょうと。で、なんでこちらやっていくかっていうと、視聴者の方からいただきました。こちら有料のゲームなんだけど、視聴者からね、いた だ, い た, だいたということで。 ああもう怖いこれもうやだじゃもう始めていこうちょっと怖いんでサクッとやっちゃいます初めから行きましょううわ怖っうわーで一応ね明るさマックスにしてあります明るさマックス何これめちゃくちゃ怖いんだけどあもう何動ける感じあ動けるわ でなんかストーリーがなんとかっていうあれでもあっ普通の感じだねあ僕今何もできない見ることしかできない今何もできないですね字幕めっちゃ助かるんだけど字幕めっちゃ助かるわえなんか移動できないよ 不过今天主任打说美心在需要点到。超没这样的哦。你不要又跑到需校跟主任反应哦。对啦。我看见了。日本語文章書的也読不太好。面对不对所以就進ませて了我觉得这就是封锁。封、は、锁、いはい。怖い 何, 何, 何, 何, 何, 何, 何で揺れてんのこんなもう少しであの子の夢が叶うわね何年もしてきた応援めっちゃブルブルしてんだけどあ、なになにな何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何 なになになになになに。なになに、怖。あ、やばいやばい、これはやばい。<笑>怖。なんのゲームこれ。うわー、やだなー、こういうとこかよ。また手だ、手しか見えない、さっきから。主人公はあれな、子供なのかな。 大人かなうわ、さっきのとこじゃん。さっきの部屋じゃん。飯食ってた部屋。うん、動けるわ。動けるわ。ちょっと待ってね。うわあちょっと待って。全然見えないんだけど。なにこれ。えー、名神。あ、僕の名前、シンっていうのかな。子供かな、迷信は。迷信が書いた落書き。リホーの写真。誰やねん 誰ですかこのなんか女性かなこれはリホーの写真優雅なチャイナドレス姿はテレビの中で彼女のシンボルだこの人は何だ有名な人なのかテレビに出てる人なんだねじゃあこの人ねあー、えー、ETC 戻るとうわー何こわこ怖っ怖っ怖っどれが触れるのかとかねあメモを開く R でメモを開くあっ これが目もねなるほど何も見えないね移動したくないんだけどでねなんかこのゲームね結構話うわー顔見えねえ怖このゲームなんか話が深いとかなんかそういうことだったらしいんでちょっとまあ、こ細かく調べたいけどあテレビだってあ消しちゃった 無理よこんなこんなんこんなんやれいやいやまたついたまたついたよくあるやつホラーでこれ怖いやつこれ走れんのかな一応あ走れない !BGM 変わるやだこの BGM 変わる系怖怖怖怖全然見えないんだけど暗すぎて 消 火, あ消火器かなこれ消防船カニ何このカニちょっとなんかないかなそもそもこれは何をするゲームなのか脱出をするのかなさっきの奥さんがなんか夢がなんとかとか言ってたけどああ悪しここんこれ何これ1987年 これ何年<笑>もうわかんないもういいよそこらへんは開けますお二重ドアだセーブ中いや怖怖えよマジであでもあ持ってないわえ帰れないんだけどマジかよ帰れないんだけどなんかさその もしさ、これどうせ逃げるとかあるでしょなんか誰から逃げるとか。そういう逃げ道が。行きたくねえよ、ここ。行きたくねえ場所に出ちゃった。っとりあえず、あ、これなんか触れないね。え、これさっきのとこじゃないなんかさっきのとこに、あ、私、名神、リホの家族写真。あれさっきこれなんでここ、なんで切れちゃってんの仲間入れてあげようよ。ね。多分娘かな奥さんかな 旦那ささんんも入れぬ、うん、お坊さんいるしめっちゃリアルなんだよな写真がであと走れないっていうのがちょっと逃げる系ではないのかなだって追いかけてくんならねいつも仕事をする場所なんだこのなんか死んだ魚みたいに深海魚かここでここで仕事してんのいつもねあんまりわ 白々としてるわてかこれさっきの部屋とマジでめっちゃ似てんだけどめちゃくちゃ似てるさっきの部屋とえー、今日は7日ってことでいいのかなそういうことでいいのかなこれめっちゃ古いなでもこの話1987年だって行ってみるか奥いやーこんなゲームをね僕は一人でやってるっていうのはもう異常だからマジで 懐中電灯欲しい懐中電灯鏡窓の外に向かいのマンションとの間の路地が見える見 え, ない見えないけどそしてなじゃ何も見えないんだって暗すぎてちょっと設定一回してみ設定でオプションで設定がどっかにあると思うんですよあこれだね明るさえこれマックスで明るいもんほらほら暗いのってこれだよこれが一番暗い これ一番明るい。確かに明るいわ。それじゃあ僕の勘違いだった。これめちゃくちゃ明るいわ。えー、こんな暗いのかよ、はあ。やめたい。そろそろでもゲームクリアすんじゃねえか結構進んだし。あこっちだな。明るいってことはこっちだえ。ちなみにチキンとかじゃなくて本当に走れないんですよ。あ閉じた<笑>閉じた。なんで閉じるの 行くなっっっててて言るわ行くなってなんでだよ行かせろよこっち行くなって言われてんもんだってほらうーんなななにににな に, な, に, な, になんか傘が見える光ってる傘いやこっち光ってんのはこっちか雨降ってるし雨が降ってるわけじゃないかなんか水が垂れてる あ何、何これ靴だあ靴だ靴だ何何何何血がついてるやばい誰かいるうわやめろよマジで<笑> <笑>ってことで、まあ第1回目は、ここら辺で終わりたいかなと思います。ちょっともう無理だ僕は。僕の心臓が持たない。えー、どっかワープしたな。ワープした。でマジで遅いんだけど。ちょっと待ってね。えっ、ー、と、t でアイテム。あ、何も持っていないと。 たぶんライターもゲットするんだろうで、で、ゲットしたら、多分ライターつけれるようになるんでしょう。いやー、でも今の超しんどかった。あ鍵ゲット。ラッキー。ポストの中から拾った鍵、1980年と書いてある。で、年代が変わったな。昔の鍵ってことか。っていうかもう本当にこれで終わるんで、今日はここで、次セーブしたら終わろう。多分どこかでセーブできるんで。あなんで閉まってんの あ鍵があるわ、鍵。これを使う。うわぁ、いるしなんか。あ、セーブ。ってことでね、これで終わりたいと思います。めちゃくちゃ短かったかもしれないけども、も出だしっていうのはやっぱ、こんぐらいまったり行きたいね。このゲームがこういう感じですよっていう、1回目。 で、そこでね、めちゃくちゃ怖そうならもう見なければいいし、僕の心臓止まりそうなんで、さっきあのタイトルでも言ったけど、心臓を捧げよ僕もう1個の心臓捧げちゃってるんで、まあともう10個ぐらいしかないんで、このゲームあと10回ぐらいしか配信できない。10回のうちに、このゲームを終わらせたいと思いますんで、やだやだやだもう。ってことで、ご視聴ありがとうございました。えー、えー、おっつーとかっていうゲームじゃないんだよな、このゲームな。 えー、お疲れ様でしたじゃあの女性だけ見て男だった女だった<笑>